ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってえ一回出てすぐ君帰らせないよちょっと、ね、何何をしてんのえちょちょちょ早く救くってあげてくださいよこれああああああああなんか帰ろうとしてなあかあああああれあああああああああああおあ待てよああああああああああああ やばいやば い, やばいあやばいあいあああああああああああああああああああんあああああああああかちああああああああああああああああみたいなああああああのああああああああああああああああああああああはああああああ ういいですかね。 ギリ的にななるちっっこいえーあのてて、ね、今のアパート、ね、あのあの家賃がくま借りてません本当に申し訳ないんですけど、本当に100万円くらいまではいいんだけど、借り入れたらなと。 ブルーいた何でやねん何こやねん声高っ<笑> お, おなんか出てきたなんか出てきたよ<笑>ちょこれ救急車や救急車。えこの人美人じゃねえもっちゃそおっおばはよ<笑>あ来た来た救急車来た救急車来た あれ、ええ嘘でしょに<笑>あっあっあっああっあっあ来あっあっあっい、っあっあっあっあっあっあっあっあっあ消防っあっあっあっあっあっ消っあっあっあっあっ ル自爆したたらちゃん、ん俺自爆するのもなな、な、まあ、ないい あ, あ, <音声>あ、来たえ、でハハハハハ これこれこれこれこれこれ救急車救急車これこれこれ<笑>えええ置いてかんといてえ嘘でしょんそんなことあるジョフェル呼んでくれん救急車はいよこれスはーってないの<笑><笑> ててる一人<笑>あシニカレティオ、<笑>何<何><笑><笑>ほんまにュージあキュージョ。おお、キュージ救助。救助ドマ救助せよ救助ド<笑>マッサジシンドマサジシンドマサジ。 <笑>心臓マッサージのしかたがとくるぐりんが 80,80.80,80. あーもう無理っぽいなこれあ。無理っぽいしちゃう<笑>もうちょっちか警察ではい ちゃんといいたわってあげや違違違うううちょっとコーナーで差をつけこいつやこいつこいつこいつ あー<笑>これはいったやろ<笑>えっえっあああっ何ちゅうしに関してんのこれやったー12ドルゲットおかっこいい証拠隠滅証拠隠滅よし完璧だって何で今別の方に投げてきたのおおにこれなにこれヤングの車やんこれホントアトラック <笑>オッさんやら な, いかんないのこれい<笑> 何, <笑><笑><笑>何で